今日も行くけどいつもの通り冬は寒く水は氷遠い道のりほど遠い用意真剣その行為いつになったら道開く過去の戸が疑いなくあの子がなくまず一歩前進したら雨降って竹が伸びては背比べ裏で光る月影の 雲行き定めて雪かけの人生半ばまで来ても終わりはなしに今いても始まったばかりその中に見いだす価値勝負の行方はわからずや明日晴れたらいつもの場所へ後へ続く人々へメッセージメッセージここからそこから湧き上がる命へ 奪った魂立ち上がれそれならいっそ墓場まで明日晴れたらいつもの場所へ後へ続く人々へ向かう先には壁があり乗り越えては足を踏むたまには待ち危うく泣き足取り確か行き先告げずに消えた人たち起きは定めこの世界 「でかい未来の世の中に残して咲いとはいとろう」「力は大地心は水前を見る」「桜散る春が来る」「それでは行こかやってみようかできるまで必ず鍵は見つかるわ」「いつか終わる時まで生きるただそれだけ」「そしたら明日は晴れ」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 「それならいっそ墓場まで」「明日晴れたらいつもの場所へ」「後へ続く人々へ」メ「メッセージメッセージここからそこから湧き上がる命へ」「奪った魂立ち上がれ」「それならいっそ墓場まで」「明日晴れたらいつもの場所へ」「後へ続く人々へ」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 なるほど。